石原一郎ですえー、っとまあ今回あげる動画としてはですねチャンネル登録者数が500人を突破したということで、まあ、皆様方なってしまっていまして動画投稿が不定期というふうにまあ設定してはいるもののご心配をかける形になってしまっている ので、本当に申し訳ございません。まあ、つきましては、えー、まあ、これよりその、ルビティグについてなんですが、当初、事務所として会心会グループを立ち上げましたが、そのグループ、 とししてはそのルビティを残したまま会社的な組織のみなくして緩やかな集合体として立ち返ることにいたしました、まあ、いわばそ の, そのネクストステージが今あのバズをやめてからそのユニットとして光がが 復前さんとともにまあそのネクストステージの復活はとても私にとっては嬉しい限りでございましてまあそのルビティグがいずれネクストステージと肩を並べられるぐらいライバルなであるとともに同業者としての意識を持てるような存在で ありりりたいと心より思ってておりますすそしてです、まあ、その私コロナウイルス関連 の, その話をするってなると正直今まで沈黙を保ち続けていたんですが今日こそはと思って言ってみたいと思います。 それ で, でですねあの最近あの CM とかでやっているそのウームを中心としたそのステイホームの習慣に関してなんですけど私はこれを拒絶する方向でいきたいと思います私はステイホームではなく ステイライフでいきます。あの、これまで通りの生活を保つ、これにつきます。ステイライフですで。あと皆さん、ちょっとこれでなんか炎上騒ぎとかそういうことをやりたがる連中とかやっぱり多いと思います。 まあそういった形でまあ鬱憤を晴らしたい気持ちはと強く強く理解したいと思うのですがどうかあの皆さんでき残りたいと思うのであればできる限りその道徳心を持って立ち向かってもらいたいというふうに思います。今までのそのそ 楽しい生活を保ちながらあのコロナウイルスを乗り越えていこうと立ち向かうのではなくその波に乗っていくとそういった人でありたいものですまあそれで自分その独自 の観点から述べたわけでありますがその当たり前っていうようなことを考えてその勝手になんかそういうのを述べる人っていうのはまあ匿名だからこそできる特権だと思うんですがやっぱり多いんですよ。その個人的な主観のもとにその愛国心を煽るとか。 または逆に、まあ、韓国の方でもその愛国の方のためになんか日本の日照旗や旭日旗を燃やすとかまあ中国の方では最近はないとは思いますけどまあできればそういったような流れなくその生き残っていきたいと。レスン2 How dare you? You've lost me, don't mess with me.Business 英語もネットで始める英会話 l a n g u a g e c h a n n e l n g m me. i 英語で興奮 StadiumKiboom!Holy smokes! It's them, don't go, them, and them!It's them, don't go, them, and them!